硬いと思わないけどねリチャードの太くて硬いですよ実は<音楽>誰が えっ、ー、とロマンチックな詩を書いちゃいそうですか<笑>おお ?321 はい誰が先にやりたくなるんですかはっ誰が先にやりたくなるんですか何よ夜の営み<笑> はい、いきなり、はい、はい、三、二、一。え、おかしくない。いたずらする人はどっちですか。お、はい、三、二、一。はい、はい、説明してください。いたずら大好きです。僕も好きですけど、でもそんなにしないかもしれない。うん、その仕返しで、あの。 いたずらしてるんですけどいつも倍で帰ってきます、はい、倍返しですなんで怖いです<笑>たまにブチ切られるので<笑>もっと怖いです多分ねいたずら好きな人です大好きなの時々すごくムカつくんです<笑>そうす例えばどれいろいろ<笑>じゃあ ご, ごめん むかついたの最近何覚えてない<笑>おいお風呂の時間どっちの方が時間かかるはい321はーい僕ですだよね え, えどうしてだと思います僕の髪の毛ね硬い方ですからあと今ね自粛でサロンヘアサロンに行けなくて同じだから波の波 の, の毛伸び放題 髪の毛が硬いし長くなったらすごくセットしにくい、ね、硬い理由教えてあげようか、うんうん、コンディショナーつけてないでしょ僕は使ってるのはコンディショナーも含めているシャンプーあの俗にのリンスインシャンプーリンスインシャンプ ー, ンンンプーそれね髪バリバリになるよそ<笑>んなに硬いと思わないけどねリチャードの髪の毛太くて硬いですよ実はあの美容院の美容師さんにいつも、うん 硬くて太いですって。トリートメントとかはもう意味ないのかしら。とりあえず僕<笑>の方は実感かかります。うん、かかってます。誰の方が自分あ疲れたとよく言うんですか。はい。うん。三二一。<笑>はい。 説明し て, てくださいこれはね一種の口癖のようなものかもしれないねそうそうそう あ, あ疲れた電話<笑>ばっかりだもんね<笑>ああ自治臭いよねそうあとよっしゃとかさ<笑>それだけじゃないなそれだけじゃない多分イライラする時もと<笑>かっていう と足すんですね。それはね、すごくイライラする。口聞いたらすごくイライラする。あ、それね、多分もう癖です。誰が物をなくしやす、やすそうですか。<笑>誰の方が物をなくしやすいですか。<笑>うん、はい。あ、うん、即、う、答、んはい、できます。はい。三、二、一<笑>。でも、さもも、自転車の鍵をなくしたことあるし。と。 そう物をなくすのってさほんたまにじゃない自分リチャード毎日毎日何かを探してるからねそうだね例えば<笑>まあも、うん、いつも探してるのはメガネだと思う、うん、自分はメ眼鏡結構探す<笑>あの毎日ねあの違うところに置いてるから<笑>、うん、確かにねあちこち置いてるもんねそうそうそう うん、だから時々ね仕事する前にテンパるんですけど「そうえっ眼鏡どこ?」とかあるね そ, うそれで、ね、すごい悪い習慣ですコンタクトがいいよ似合わないのでコ ン, コンタクトコンタクト似合わない自分に似合わないあっ眼鏡がある方がいいってことそうそ う, そ う, そう僕は 眼鏡に向いてるあるいはコンタクトに向いてるんだと思われたらコメントで教えてくださいケ嘩したらえっ、ー、とムッとして何も言わない人は誰ですか ?321 <笑>どうだろうこれ2人ともって感じする。 僕は昔と今は全然違う。昔はどんな感じだった昔だったら必ず話さないといけない。どうだったっけ今は僕として何も言わない。<笑>これはサムの影響か、あるいは日本の影響かわかんないですけど。<笑>日本のせいにするな<笑>それ。それは別に。 悪いことじゃない気がするだって言い合っても聞かれない時もあるしその場でムッとしてそれから何も言わない方がお互い考える時間もあるんじゃないかなと今思うんだけど ど, どうして俺を指した俺はサブを指したんだけど、ねうん、だから2人ともそうじゃないかなと思っただけうんそうだね、うんとどど かでうあはいはいはいはいはい321、はい。うんはい <笑>サじゃなないなんでそう思うだってさっきお風呂から出てうろちょろうろちょろしてたよリシャともお風呂から出ていつもうろちょろうろちょろしてるよ<笑>でもこれ2人ともだよね今日答えた質問とか他のコメントとかない言い忘れとか言い忘れなんかこう改めて思ったけど ずーっと一緒に生活してくるとお互い似てくるもんだなって思ったはいじゃあつまりねコントそうコントほにこのこのテーマ似てくるところ、うんうん、話してみましょう、うん、えっ、ー、と誰が誰がえっ、ー、と大人のおもちゃを使うのですか使いますか<笑>使いますか<笑> はい、<笑>はい、これね。うん。えっと、リチャード好きでーす。さんも好きでーす。<笑><笑>ただから、これ、皆さん、絶対気になってるよね。気になってるよね。私は、そういう系の質問、全然わかりません。全然わからないです。はい、大人の話ってた。面白かったのかしら、今日の動画は。<笑>うん、はい。うん、もしか、面白かったら。 今噛んだでしょ<笑>そう面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますシェアとコメントもよろしくお願いします、はい、お願いしますはいじゃあまた次の動画かライブでお会いしましょうはいお会いしましょうね、はい、バイバー イ, バ イ, バーイまたね このテーマについて、もっと話そう。サムのおかげよ。よつまりお互いに似てきたところに<笑>ね。ちゃんと人の話聞いてる？聞いてない？何サムのおかげよ。おかげじゃないです。<笑>スルーしました、うんうん。いつもスルーされてます。はい、はい、じゃ、今日は。